今回は腹筋が苦手だけどお腹をへこませたいそういった方におすすめなフロッグウォークを紹介していきます。たったの7回です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちはタートルです。 今回はですね、腹筋をするとどうしても起き上がるときに首が痛い。腰を丸めると腰が痛い。そういった傾けに安全に行えるフロッグウォークを紹介していきます。 簡単に言うと、膝をついた腹筋ローラーのようなやり方になります。ですが、腹筋ローラーって、進んでいって戻ってこれない場合、片側しか腹筋効かせられませんよね。どうせなら、行って帰って、2倍効かせたいですよね。そういった方におすすめな方法になります。初級者から中級者の方に、簡単に行えるやり方になりますので、動画を見ながら解説をしっかり聞いてもらって、お腹にしっかり効かせて凹ませていきましょう。それでは紹介します。腹筋ローラーを手で行う場合、上級者の方は、 立ったまま手で進んでいって手を伸ばしてこのようにキープしたりするんですけども立って行う場合めちゃくちゃ難しいですよねそこで膝をついて行うやり方があるんですけどもお腹に効きにくいようについついやってしまうのがこれです完全に腰が引けた状態で お腹が締まらずに体を伸ばしてしまう。こうなると腹筋全然効いてないんですね。ちゃんと腰を丸めて手を伸ばしていかないと腹筋に効かないんですけども今回は腰を丸めやすくするためにカエル足を作ります。足先だけ引っつけて膝を開きます。これで反れてしまう腰を丸めておきます。お尻を締めた状態でこのまま できるだけ前に進んでいって帰っていきますここでポイント帰った時にできるだけここまで帰ってくださいしっかり体を手をついて丸めることでここでさらにお腹が強くしまってますこの辺でやめてしまうともう少し腹筋を使えるところが使えなくなってしまうのでちゃんと手をついて腰丸めて 最後の最後まで、ここまで帰ってくる。これがポイントです。これを7往復一緒にやってみましょう。もし辛かったら途中で休んでください。できる方は一緒に動画を見ながらやってください。お腹をへこませるポイントは腹横筋をしっかり使うことですから、できるだけ息を細く長く吐いてください。腹圧をかけることによってお腹がふーっとへこんでくるので、バーッと吐いてしまうとお腹に圧がかかりません。ふー。 と細く長く吐いてくださいもしペースが合わない方はマイペースでいいです7回分頑張ってくださいそれではいきますスタートできるだけ前に進んでいってお尻しっかり締めてしっかり腰が取れないように丸めて帰っていきます最後の最後まで帰るここまで2回目伸びて 入っていくこれね上半身のトレーニングにもなりますからね初級中級の方にはおすすめです膝の幅は任せます3回目しっかりね最後までな腰を丸めて4回目 5回目6回目だいぶ効いてきたラストです 最後の最後まで。オッケーです。お疲れ様でした。 今7回しかしませんでしたけどもこれ意外と腹筋よりも負荷があるのでお腹に意外と効いてるんですね通常腹筋はお腹を縮めながら体を持ち上げたりするんですけどもこれはお腹に力が入ったまま伸ばされていって伸ばされたお腹をまた縮めながら帰っていくので腹筋に2倍効いてるんですねそして力が入ったまま体を前に伸ばしていくので腹筋の筋肉痛がとても起きやすいですあんまり無理してやってしまうとお腹の力がもうないのに頑張ってやって でも腰に力が入ってしまってこれも腰が痛くなる可能性が実はあるんです7回ぐらいがベストです 動画を見ながらできるようになるまで何度もやってください。腹筋をすると首腰痛いよって方とっても多いと思います。無理してやってもね、お腹へっこむどころか運動できない体になってしまうので、無理せず自分に合ったメニューを見つけてやってください。頑張ってやったよできたよできなかったよっていうのはよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。そちらの方でもコメント待ってます。今回もご視聴ありがとうございました。